14日にはグループの YouTube チャンネルでは期間限定視聴動画のピザー動画も公開され話題になった。5人で揃って活動する期間も残すところおよそ1ヶ月。そこで今回は10から30代の女性100人に色気を感じるキンプリメンバーについて聞いてみた。第3位の高橋海人はダンスにドキドキ。第3位は高橋海人。高橋はメンバー最年少の弟キャラ。 2022年放送のドラマ、ボーイフレンド降臨。テレビ朝日系では、桜井駅、田中みなみ演じる年上女性を翻弄する年下男子を演じ、話題になった。普段クールな表情で、目も大きいので見つめられている、画面越しに目が合うだけでドキッとする、24歳、女性契約社員、派遣社員。普段喋っているキャラクターとダンスを踊っている時のギャップに色気を感じる、38歳、女性。 パートアルバイト。顔立ちがセクシー。30歳、女性。可愛さの中に色気を感じる。36歳、女性。総務、人事、事務。雑誌での特集。ビジュアルを見てそう思った。16歳、女性。パートアルバイト。顔や首筋がセクシー。28歳、女性。企画、マーケティング。色気あるオーラを感じる。32歳、女性。主婦。 第2位は、流し目が魅力の永瀬門。第2位は、永瀬門。永瀬は、23日にスタートした、福山雅治主演ドラマ、ラスト万全盲の捜査官、TBS 系でエリート刑事役を演じている。これまで NHK 連続テレビ小説、お帰りもね、夕暮れに、手をつなぐなど、多くのドラマ、映画に出演しているが、主演ドラマ、新、信長公ークラスメイトは、戦国武将、日本テレビ系では、 ミステリアスな織田信長のクローン高校生を演じたことが話題になった。ただただおのみ、31歳、女性。目の印象が強く、色気を感じる、34歳、女性。契約社員、派遣社員。顔立ちが男性で声も色気がある、33歳、女性。主婦。小さいジャニーズ Jr. の頃からずっと見ているが、表情や仕草から大人に成長したなと思う、29歳、女性。 歌のパフォーマンスでの流し目を見てそう思った30歳女性総務人事事務目元に色気がある26歳女性営業販売ドラマの演技を見てもそうだしバラエティでもかっこいい感じでと話を振られた時の振る舞いにキュンとする目の印象が強い39歳女性主婦顔が濃くてミステリアス37歳女性主婦第1位は 大人びた表情がギャップの平野耀。第1位は平野耀。平野はバラエティーなどではすっかり天然キャラが定着。しかし昨年主演を務めたドラマクロサギ TBSK ではシリアスで謎めいたキャラを熱演。そのギャップに心をつかまれた視聴者も多い。普段の明るい雰囲気とダンスした時のギャップに感じる30歳女性学生フリーター。 ダンスで踊っている時の表情や指先に色気を感じる38歳女性シュッフ。胸元が開いた服だと鎖骨やデコルテが綺麗で男らしく引き締まった体でドキドキする26歳女性シュッフ。目を細めて遠くを見つめている表情が20代とは思えないくらい大人びている31歳女性シュッフ。普段はおバカキャラなのに ダンスやドラマの中の彼はすごく色っぽい。24歳、女性、研究開発技術者。見た目と中身のギャップを感じる。25歳、女性。歌ってる時の表情がセクシー。33歳、女性、主婦。肉体美がすごいから。32歳、女性、研究開発技術者。